次は、見たまン報復とマークアップ報復というお話をします。美しい文章を作成するためには、テキストと付加情報を共に入力したり修正する必要があります。テキストというのはその文章そのものですけれども、付加情報というのは、ここが見出しですとか、ここは過剰書きの項目ですとか、そういう情報のことですね。では、それを具体的にどうやって行ったらいいでしょうか。コンピューターの世界では、その方法として2種類あります。 一つはウィジウィグ。ウィジウィグというのは、What you see is what you get。あなたが見たものがそのままあなたが手に入れるものだという報復です。それはですね、えーまあ、ワープロセットが今そうなんですけども、画面にさまざまなフォントとか大きさの、えーまあ、文章が見えていて、それが紙のプリントアウトと同じ形をしているんですね。で、ここは太字にしようとか、ここは斜体にしようとかいうのはこう、 その領域をメニューで塗ってえ、マウスとかで塗って、メニューで選択したりして、まあ、え、かた、蓋を変えたり傾けたりする。これは皆さんは普段やってることだと思うんですけども、そういうふうに画面で見えるのとプリントアウトが同じで、それを、まあ、えー、具位を使って修正していくのが、ウィジュウィング報復だと言います。一方、これから皆さんにやってもらうマーク発泡報復はそうじゃないんですね。 マークアップ大きは、例えば、この This is a Roman であるとか、えー、この保園というところはこれはボールド帯であるとか、だここは小さくするとか、そういうのは全部、えー、このコマンドというか、文書とは別の印、このマークアップと言うんですけども、特別な印でそういうさまざまなことを指示します。そうすると、 えー、テキストを入れた後編集するんですけども、編集している最中は、こういうマークアップが見えた状態で、マークアップとテキストを両方合わせて修正します。じゃあ、どうやって綺麗なものが見えるかというとですね、これを整形形、フォーマッターというプログラムに書けます。で、このプログラムにかけた結果は、例えば PDF ファイルになるんで、それをプリントアウトしたり、それから画面で見ることもできますね。 で、見た結果、あ、ここはちょっと直したなと思ったら、人間がまたエディターで修正する。そうするとですね、ウィジュウグでは人間が修正したものがすぐこう変わったって見えるんですけども、マークアップ報復では、成形器を通して一回プレビューに行くまでは見えないので、ちょっと間接的というか、もどかしいというところがあります。 なんですが、その分その他に利点があるんですね。その話はこの先でお話しいたします。えー、見たまま方式とマークアップ方式の比較ですが、見たまま方式は箇所ごとに、えー、この場所はこういうスタイル、字、まあ、をきくしますとか、車体にしますとか、いう繰り返しを行います。それにはマウスでこう塗ったりメニューで操作したりするんですけども、えー、マウスやメニューの操作というのは時間がかかります。マークアップであれば、 どこがどういうマークアップかというのを覚えてしまえば、あとはそのマークアップを打ち込むだけですから、まあ、本文を打ち込むのと一緒の作業ですぐできます。時間がかかりません。次に、えー、見たまま報復が多くの場合、こういう定員ということを、まあ、人間がデザインして制御するので、そのデザインして制御する人にセンスがないと美服 く, くできません。 でマークアップ方式の中でも、意味付け方式といわれる方式を使うと、ここは見出しですとか、ここは段落ですとかいうことを私たちは否定します。じゃあ、見出しや段落はどれぐらいの大きさでどういう配置にするそれは、もう印刷屋さんが持っていたノウハウから持ってきたお任せの設計ができます。ですから、きれいにできますし、そのスタイルの定裁で頭を悩ませる必要がなくなるんですね。3番目として、見たまま方式は、 一つの定裁に合わせて文章を作りましたから、え、後で別の定裁に。例えば、え、A4 のプリントアイドルに作ったものを、え、今度は大きくして定時に使う。え、これもだから、もともとは入力したものをスライドにしてるんですけども、そういうふうに、後から用途を変えると、スタイルを全部付け直さなくちゃ大変なんですね。海味付け方であれば、え、これはスライド用の定裁とか、これは印刷用の定裁とか、 このスタイルを複数用意して切り替えることで様々な定裁にすぐ対応できます。で、最後に見たまま方式やファイル形式が特定のソフトに依存しがちです。例えば、これはドックエック形式ですとか。そうすると、そのドックエック形式の、えー、ワードソフトを持ってないと使えないですね。で、他のソフトにそれを持っていくというのは、えー、全部例えばコピーペーストしていくこともできるんですけど、 そうすると、それを持っていけるのはテキストだけで、スタイルは全部なくなってしまったりします。で、マークアップは元々全部テキストファイルなので、例えば、ある、えー、処理系用のマークアップを、どういったふうに書き換え処理して、別のものに使うとか、そういう流用が比較的しやすいんですね。ただ、そうは言っても、文章を作るのにいちいちコマンドを覚える。なんて嫌だと思う人も多いと思います。 しかし、じゃあこれは球体遺伝なんでしょうかそうじゃなくて、実は大量に文章を作成するプロほど、ラテフのような整形系をメインに使っています。私も随分、えー、たくさん資料とか本とか書きましたけども、えー、それは、えー、たくさんの文章を作る人にとっては、コマンドの方が楽で効率的なんですね。えーえー、さっきのマークアップいろいろあると言いましたけども、実際に普段、えー、やってると使うのは10種類ぐらいなんで、それを覚えてしまえばもうどんどん打てます。また、 さっきから言っているように、アテフではスタイルがチューニングされていて、えー、見やすいものというのはお任せでできます。そこらもいいところだということになります。